突然に現れた第一のバーンズ大隊長しかしジョーカーはすでに知っていた様子で今明かされる2人の関係とは私もそれ気になりますお前が知りたい真実の手がかりはここにある次回「延々の消防隊2の章第13話「次の石板延々の炎の奇跡